こんにちは。SQL による重複業除去、アクセスを使用を行っていきたいと思います。いつも通り説明と実演を行います。ぜひ皆さん自身でも皆さんのパソコンを使って実習してみてください。ここではこのように Distinct を使って重複業除去を行っていきたいと思います。 元々のテーブル A、カレーライス 400B、うどん 250C、カレーライス400この3つの属性の中から朝食だけを遮影して結果を出しますがこの時に重複業除去を行いますカレーライス、うどん、カレーライスでカレーライスが重複していますので1行だけ残してここは消すというようにします すると結果として、うどんとカレーライスという2行が得られます。SQL を確認してください。重複業除去を行うときには、セレクトの直後にディスティンクトと書くというのが普通です。セレクトディスティンクト朝食、フロム朝食と値段、セミコロンというように書きます。これを今から実行していきたいと思います。 実行の手順ですが、2つのビューを切り替えながら使うということをもう一度説明しておきます。SQL ビューを使い、問い合わせの作成編集を行い、それが終わったら、実行をクリックしますと、問い合わせの結果が表示されます。この時、ビューが切り替わり、SQL ビューが消えたように見えます。この時には、 表示プラス SQL ビューを操作して、SQL ビューに戻ってくることができます。この画面切り替えがあるということを覚えておいてください。後の実演でも、この画面切り替えは行っていきます。では、手順です。SQL ビューの開き方をもう一度説明します。 作成タブでクイリーデザインを選び SQL 表示のところのメニューで SQL ビューを選びますと SQL ビューが開きます使っているアクセスのバージョンによってはテーブルの表示という画面が出てくる場合がありますがこれは使いませんので閉じるをクリックしますこのような表示が出ないという場合何の問題もありませんのでこのことは忘れてください SQL ビューで セレクトディスティンクト朝食フロム朝食と値段セミコロンというように入れ実行ボタンで実行しますそうするとうどんカレーライスという結果が出るこれで成功ですこれを今から行ってみたいと思いますなお終わったら表示のところで SQL ビューを選び SQL ビューの画面に戻っておいた方が便利ですこれは次の資料で使いたいと思います 次の資料で使いますので、アクセスは終了しないでください。では、実演に移りたいと思います。では、実演します。アクセスでテーブルが作成済みであるとします。この画面で、表示をクリックしても SQL ビューが出ませんので、 この場合には、いつもの手順、作成タブで、クエリーデザインを選び、画面を切り替え、SQL のところで、SQL ビューを開きたいと思います。私が今使っているアクセスのバージョンでは、テーブルの表示という画面が出てきますが、これは使いませんので、閉じるをクリックして閉じます。では、SQL 表示のところのメニューで、SQL ビューを開き、SQL ビューを開きました。 では、ここに、えー、資料通りに入れていきたいと思います。セレクト、ディスティンクト、朝食、フロム、朝食、と、値段、セミコロンです。ここに、ディスティンクトを入れています。半角にしないといけない部分。 エレクトディスティンクトフロムセミコロンや空白これは全て半角にしてください半角と日本語の切り替えはすぐに皆さん慣れると思いますので、えー、あまり心配せずに是非チャレンジしてほしいと思います SQL を書き終わりましたので実行します実行をクリックそうすると画面が切り替わりましたうどんカレーライスと出て、えー、成功しました では、表示 SQL ビューで元の画面に戻し、試しに Distinct を取り除いて、もう一度実行してみたいと思います。カレーライス、うどん、カレーライスと出て、Distinct がない場合には、えー、このように産業出てくるということが確認できました。以上、Distinct 使った重複業除去について実演しました。ぜひ、この実演などを参考にして、皆さん自身でもチャレンジしてほしいと思います。このような結果がゴールです。どうもありがとうございました。